福岡市に住む皆さん北九州市に住むあなたお元気ですか福岡役員にあるハートカイロ生態院です。えー、本日は自律神経失調症の対策というご提案をさせていただきます。最近コロナウイルスの影響で心も体も疲れていませんか感染拡大を防ぐための緊急事態宣言が出て社会も大きく変化していますね。 コロナ対策が長引き、福岡の市長や知事がテレビで協力を呼びかけているのは皆さんご存知だと思います。今のコロナ社会の中で、非常に振る舞いつつも、店舗の存続や子育てに毎日頑張り、心と体に疲れ、不安。怒りを感じる方もいるでしょう。これらの感情は体を疲弊し、自律神経などの不調につながる可能性があります。そこで、美院に行ったり。 中には診療内科に行く方もいます。そしてお薬の副作用が心配で服用はできれば少ない、服用はできれば少ない方がいいとお考えの方もいます。そこでハート回路では以下の考え方をご提案します。自律神経失調症の対策それは過剰な評価判断をしないです。これは気にしないってことと思われたかもしれません。 いえ現在のウイルスの対策を行いつつも体だけでなく心のメンテナンスが自律神経失調症には必要だという意味です人間はさまざまな出来事に対して評価や判断をしています例えばコロナウイルスの情報を聞きますウイルス感染生命の危機家族への感染あなたはその情報に対してコロナウイルスは危険と評価をします そしてその評価に対して予防が必要と判断すると思います。この評価や判断は当然のことです。しかし毎日事故、自分の感染予防、家族の感染予防、仕事の感染予防と過剰に評価、判断すると体が疲れてしまいます。 その疲れは免疫を低下させ逆に感染のリスクを上げる可能性もありますコロナの影響もあり自律神経の不調を感じる時過剰な評価や判断を捨てて感情の渦に巻き込まれないようにしましょう本日はコロナウイルスと自律神経失調症の対策についてご提案しました今回は現場の状況とそれからこちらの本ですね 自律神経が喜ぶセルフヒーリング竹林直樹先生竹林直樹先生の方も参考にしてご提案してみましたそれからコロナウイルスに伴い医療機 関, 医療機関介護施設生活必需品の小売業それから物流機関交通機関に従事されている方々本当に感謝いたしますありがとうございます